絶滅危惧種に指定されるのではないでしょうか。どうも、政治いろいろの学部です。参謀に御用達のコメンテーター、ジャーナリストの青木治氏が、立憲民主党の次期代表について語っています。あイらの記事を引用しつつ、 青木氏のコメントを考察していきたいと思います。それでは行きますね。早急に取り組むべき課題が山積し、敵質も多くあった中、野党に全く風を吹かせられなかった枝野氏ら党執行部の責任が問われるのは当然です。今回、野党共闘によって小選挙区の多くで候補者を一本化したのは英断でした。 自民党幹事長だった甘利明氏や石原信照氏らが落選に追い込まれたのはその成果でしょう。ただし全体としては立憲も共産も議席減。特に野党第一党の立憲は比例での得票を伸ばせなかったのが致命傷でした。この間政府の新型コロナ対応に多くの人々は不満を募らせていました。 また、甘利氏に代表される政治と金の周分も絶えず、傲慢で乱暴な一強政権への反発のマグマは相当に蓄積されています。だからこそ自民党は選挙直前に表紙のかけ替え、岸田文雄氏を新たな総裁に担ぎ、わずかでも御衆議相場があるうちにと総選挙に突き進んだ。とのことで、立憲は 比例での得票を伸ばせなかったのが致命傷だったと青木氏は言っていますが、小選挙区の結果を見ると、全289の小選挙区のうち、自民党が189議席、立憲民主党は57議席、共産党に至ってはわずか1議席の獲得に終わっています。比例のみならず、小選挙区でも立憲民主党は大惨敗を期しているのは明白です。青木氏は、 傲慢で乱暴な一強政権への反発のマグマは相当に蓄積されていると言っていますが、この見方自体がそもそも間違っているのです。もし本当に反発のマグマが溜まっているのであれば、立憲民主党はもっと議席を増やしていたはずです。自民党に対する反発のマグマは溜まっていたのかもしれないが、それ以上に立憲民主党の低たらくに対する 低評評価価のの方がが大きかったというのが正確な評価では、次の代表や執行部は誰かジェンダーの多様性も含めた次世代の登場が期待されるのでしょう政治記者ではない私に判断はつきかねますが、小川淳也氏などは有力候補の一人ではないでしょうか今回は香川一区で、 前デジタル担当大臣の平井氏を破り、堂々当選した。平井氏は香川で圧倒的なシェアを誇る地元市のオーナー一族ですが、それを正面から打ち負かしたのは象徴的な実績で、ネット世代の支持も厚く面白い。やはり、京都3区で勝ち抜いた党政調会長の泉健太氏らも候補に上がるでしょう。ただ、 辻元清美氏が今回落選したのは痛恨時で、女性を含めた次世代の野党リーダーをもっと育てていくことも重要です。これを旧来の野党幹部自身自覚して行動すべきです。とのことで、辻元清美氏を次世代のリーダー格としている時点で、情勢を見余っているにも程がありますね。左派言論者は、 やたらと辻元氏を持ち上げる傾向にあるのですが、この人何か実績残しましたっけというのが私の個人的な感想です。正直言って何も思い当たらないのです。私が過分にして知らないだけなのかもしれません。視聴者の方で辻元氏の功績についてご存知の方がいらっしゃれば、ぜひご教授をお願いしたいと思います。続けます。 今回の選挙結果を受け、連合や一部メディアなどからは、野党共闘が間違っていたかのような声が出ているようです。しかし、野党共闘の方向性は正しかったと私は見ています。というより、現在の小選挙区制では、野党が一本化しなかったら、自民公明と勝負にさえなりません。むしろ、共産という左側の勢力を包み込みつつ、 さらにはもっと真ん中の層にも広くウイングを伸ばし、幅広いリベラル勢力の塊を作らないと、現実的には巨大与党にかなわない。多くの人々には安定思考という名の現状通認の力が働きがちですし、自民党は真ん中から右側の勢力まで抑えています。したがって今回の敗北の原因を左側だと捉え、 それと手を切ればいい、などと総括するのは浅はかに過ぎます。確かに未だ一部の層や勢力には共産党アレルギーがあるようです。ただ共産党も変わっています。今回の野党共闘もむしろ共産党が譲歩したからこそ実現した。田村智子氏のような若い世代も出てきていて、市委員長から次の世代へと指導部が移れば、 さらに変わっていくでしょう。とのことで、青木氏の持論は、野党は野望しなければ自民党には歯が立たないということなのでしょう。つまり平たく言えば、自分のイデオロギーを全面に押し立てて、単独で自民党に対抗し得る野党は日本では育たないということであり。各党のイデオロギーなど金ぐり捨て、打倒自民のために野党は野望せよ。 主義思想の違いなどは大きな問題ではないと言っているわけですね。この青岸の主張からはある事柄が見えてきます。青岸が言う左側というイデオロギー自体がすでに日本の有権者にそっぽを向かれているという単純な事実に左派言論者は気づいていないという点です。実はこれこそが立憲民主と大惨敗の原因の一つであり、日本の左翼が 衰退ののの一るる真の原因だと思われるのです日本にはすでに本当の意味での左翼は存在せず、日本に救うのは左翼ですらないただの反日勢力であり、そしてその勢力は自らの過ちについて原因を探ることもできなければ反省もしないということなのではないでしょうか。続けます。一方の自民党はどうかといえば、 未だに球体以前たるおっさん政治です。安倍晋三氏や麻生太郎氏が幅を利かせ、政権を裏で牛耳り古食騒然とした価値観を振りまいている。しかし、このままではこの国が衰退し、いずれ沈没しかねないことに多くの人は薄う々すうす気づいているでしょう。ならば日々の生活や暮らし、貧困や格差の解消、 ジェンダーや多様性、気候変動や持続可能な社会づくりなどなど、次世代が関心を持つ課題に粘り強く取り組んでいけば、いずれ新たな政権の土台は築かれ、時代に求められる日は来ます。そのために新しい世代が先頭に立ち、粘り強く野党勢力の大きな塊を作る努力を重ねるべきです。とのことで、 青木氏がやたら持ち上げる辻元清美氏は現在61歳。岸田首相は64歳です。安倍元首相は67歳。実は共産党で独裁体制を敷いている市委員長も67歳です。ちなみに麻生太郎氏は81歳ですが、市 氏, 氏の裏に君臨すると言われている共産党常任幹部委員である宇和鉄道 元委員長は91歳です。青木氏が言う古職創然とは何なのでしょうね。共産党の方がよっぽど古職創然たる価値観に縛られているのが事実なのですが、青木氏はそこには一切触れないんですよね。こういう姿勢が日本の有権者からそっぽを向かれている原因なわけなのですが、全く気づいていないんでしょうね。 この国が衰退しつつあるということについては大きく否定はできません。少子高齢化という波は緩やかにではありますが着実に国力を奪っていくのは事実ですからね。ですがさらに事実なのは青氏のような言動を内部から正す人間がいなければ、左派勢力というのはこの国の衰退を待つことなく絶滅危惧種に指定されるということなのではないでしょうか。